がやってくれるということで、まずは家康。早っ。なんか光秀より早く感じるなやっぱ小柄ですね、やっぱり。そうだな、うん、あ、そうか、二頭だからか、一個一個のアクションが。が早い の, かです、ね、あの通常より倍速的な感じで切れちゃうので、早いですよね。うん、でも二頭だけど。範囲は狭いわけでもないしそ、うん。そこまで狭くは感じないね。 なんだら二頭ある分左右隙がないみたいな感じですね。うそうだね結構範囲広めに取ってあるも、ねうんでねで、まあ、今回あのデモプレイなのでちょっと育ってるキャラクターっての部分ありますので、ね、あーなるほど<笑>最初はもうちょっとそうですねおおかっこいいおなんか喋った喋りましたね嬉しいななんか自分が取ったセリフがちゃんと無双で流れてね、えー、感動します ね無双シリーズのユーザーだった大阪君。そうなんですよ。特にそうだよね。感激ですね。お技。おなんだ。岩いわうがちゃ回転した。今のもあのまああのこの武器のお戦技はこんな感じっていうところでのご紹介になってますね。なるほど。はい、専用の戦技なんで す,、ね、ですね。二刀の銭旗はこういうのがあるよって感じですね。はい。なんか今喋ったね。聞こえなかった。 聞こえなかった<笑>急がず着実に見たりなんか家康、ね、っぽいね急がずそうです ね,、まあ、ねこの頃の真面目感が強真面目感が、うん、い, いねすごい身長なんですよねやっぱり<笑>、ね、性格的に<笑>、ね、おっ で今の無双極意ですね発動してあのブルーのゲージが、はいはいはいはい、はい、でここでですねで最後に無双扇を打つ と, 打つと、はい、回転が出ますきたーあーやきった あ, ーあいいねそういう感じですかあのちょっとキーが上がる感じいいね大坂君の言ったとそういうことか お切り替わった。はい、これで、これがひでし。上村くんかこれが。投げ投げ投げ空中に入る、はい、飛べるので。おおなんだなんだなんだ。んだんだあ突き刺してくる人もあったんだ。おああ空飛んでる。無敵だ。無敵だ。敵だうわうわ無敵じゃんうわ。飛んだままじゃん。うわ<笑>飛んだままだった。飛んだままで縦切りいったよ。<笑>あやられた。無敵じゃん。<笑>無敵じゃん。<笑><笑> ううがなんか言うとるうーわの、ね、はいんち感があっ、ねねねうんうん、これなぎなた爽快だな。 そうかこれで頑張ればさっきの脳皮みたいにセナに褒められる可能性が高いああ絶対やろう<笑>はいまたえっ、ー、と極意そうですね極意になってお、で扇をつけない敗伝ですねそうでなくとも困るうわーあにやられてぐー兵を上げた意味もない イ<音声>わあ、い い, い, いぽい。ぽいポーズ。ぽいわ<笑>いいわ